この曲はですね、えー、以前やったバージョン、一応リンクをここに貼っときますけど、これ以前やった時はね、ちょっと2バージョンやりまして、これね、もともとはディズニー映画のオズと魔法使いの挿入歌なんですけど、それをその後ですね、ハワイアンのアーティスト、イズラエル、IZ って書いて、イズと呼ばれてるんですけど、その今亡くなってしまわれた340キロの巨体の、ものすごい歌声の美しい、そのアーティストがカバーしてるバージョンと、2バージョンやったんですけど、今回はですね、えー、改めて改訂版として、イズバージョン、イズラエルバージョンのサムウ over the rainbow. ガズレレ流でやってみようと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレーオリジナルシンプル簡単バージョン。 これはね、いいですよ、この曲は。ハワイが好きな方だったら、一回は聴いたことあるハワイ好きじゃなくても、まあ、あの、映画の曲になったり、コマーシャルでもね、流れてるんで、聴いたことあると思う。このバージョンがまた爽やかで素敵なんです。ウクレレによく似合います。後半のかっこいいバージョンでは、ちょっとかっこいい弾き方。こう、リズムがね、柔らかい感じでできるように、あの感じが出せるように、や、やりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。あの憧れの曲、弾けたらいいな、歌えたらいいな、叶えましょう。ウクレレだったらできますよ。ピアノとかギターは、ちょっと難しいですけど、ウクレレレはね、簡単、 なんですただでも簡単なだけじゃないです奥もものすごく深いので。 ずっと続けられる楽しい人生のパートナーになってしまう。これは素晴らしいです。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触っているだけでどんどん弾けるようになりますよ。このガズレレ YouTube は YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもテレビに接続したテレビでも見られるでしょ。無料ですからね。これはね、ぜひ皆さんの人生をガラッと変えてしまいましょう。よろしくお願いいたします。えー、もうちょっとしたらここにリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番にウクレレレ持ちながらその動画を見るだけ。それやってるだけでね、どんどん 歌う歌って楽器が弾けるようになります。これ楽しいです。ぜひ始めてください。さじゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ。行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためた700曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるように簡単レッスン動画にだってアップロードされております。700曲ですよ。洋楽はもちろんハワイアン、えー、最新 J-POP からナツメルから演歌から映画音楽、アニメソング、 何でもありますから、えー、探してください。さっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになっております。お気に入りの曲が見つかると思います。さあ、さてさて、早速やってみましょう。Somewhere over the rainbow。まずは、初心者版。シンプル、簡単バージョンですけど、やる前に一言。今回、このワンブロックあるさんがよく出てくるワンブロック。いつもこれ4回なんですけど、この曲に関しては、8回弾くというカウントにしておきたいと思います。最初、叩き、正しい、そこをちょっと、あの、ご注意、注意点としてあげておきます。それではやりますよ。s o m e w r e over the rainbow。 ガズレレルシンプル簡単バージョンやってみますワン サムウェオーーーバドレレンボズシンプル簡単バージョンショートカットバージョンでお送りしました何と言いましょうかこのゆったりとまったりとこうそれでいてこうゴージャスというかですねいいアレンジとこのね歌いまし最後ちょっとこう切ない感じがまたたまらない感じやっぱりディズニーの原曲とはだいぶこうイメージが違う感じでウクレレの音にもよく似合う ぜひ皆さんやってみましょうでこれ原曲はですね繰り返しになるんでこのパターンをこう自分であのもう一回書き直してねアレンジし直すとフルで再現できますでしかもこれ原曲のキーと全く一緒ですんで CD とかに合わせて演奏できますで今えっ、ー、とこれ動画のテロップと一緒に見てもらうのもいいんですけど自分でノートに書くとねより頭に入ると思いますのでおすすめしてるんですけど、えー、イントロがですねツーバージョンあって今のこの最初のイントロをちょっと省いてこっからの「うーううう」から始めましたということですねはい。 でこのさっきも言ったんですけど、ここね、ワンブロック破壊いきますからね。だから、うー、うー、うー、うーうー う, ー う, ー う, ーうーってこういうふうに進んでいきます。はいでここから大きさ変わりますけど、ななんとなくこう、掴んでくださいませ。じゃ一時停止でメモってってくださいですか まあコードは簡単だから歌い回しと歌詞がちょっと違ってくるここがその、we'll like、このここのところはちょっと早口ですからねちょっとここが英語はちょっと難しいかなってところのパートですけれどコードは簡単ですはいでまたもう一回同じパターンでこの三番目のエメロやってというふうにやって今でここからまたここのイントロの星のところに戻って今終わったっていうのがガズレレ流アレンジですけど本来はですねここまで来たらまたここのここの サンウェア・ビッシュア・パワーのスターのところに戻ってもう一回やってイントロに戻るってことまあオリジナルの CD とか、えー、と合わせてやりたい方はその自分で構築していってください出てくるコードを解説します c a ー f G7, E7, Em7 の6個のコードでございます。これは入門コードですからね、あの、初めて見る方は、わーっと思うかもしれないんですけど、これは結構、あの、分かってる人が見たら、あ、これでできるんだという簡単コードです。で、このコードの解説を今からしようと思うんですけど、このコード、今6個出てきましたけど、ドンこちらのガズレレ必須コードのうちのメンバーなんですよ。あ、メンバーはガズレレ必須コードです。これ必須って書いてあるでしょこれね、えー、ウクレレで音楽を始めようと思う方、コードを覚えないといけないでしょコードを覚えるっていうのはね、やっぱり最初に、 やらなななきゃいけないけけことんんでですすどコードってね星の数ほあるんですよ全部覚えようと思ってもそもそも無理ででウクレレにとってものすごく便利でものすごいユースフルな英語で言うとね英語出ちゃいましたけどユースフル使えるコード、えー、便利なコード8個あります。 この8個のコードを自由自在に弾けるようになるともうほとんど8割9割結構いけますから。はい。ウクレレにとって 最, 最低限を一番最初に覚えたいコードが五度ガズレレ必須コード8個です。この8個のコードを頭にスッと入る楽しく覚えられる動画をこの私が以前撮っております。ここにリンク貼っておきます。このリンク先でこの8個のコードを完全マスター。これはもう必須ですから覚えてください。その8個を覚えちゃうと自動的に今日あの弾くコードがこう出てくるということで。この6個のコード。そこで、 バッチリマスターしましょうはい。じゃあ、こっからですね、えー、いよいよかっこいいバージョンに入っていきます。今、よく見てたら、イントロのとこちょっとコードを、えー、間違えてたんで、これをに、ここの、ここを2回繰り返して、えー、F を1個つけてから、えーっと、うーに入っていきます。ここちょっと確認しといてください。じゃあ、こっから、えー、かっこいいバージョンの弾き方、入っていきましょう。ちょっとこれ図に書いてみたんですけど、これです。この表を見てください。ちっちゃい白丸は弱く弾く。 黒丸はちょっと大きく弾くです。×は空振りです。そうすると、つつたたんつたん、つつたたんつたんという風になります。よくこれメモってくる。テロップもここに出しておきます。もう一回ね、最初こういうのを口で言うのもいいですからね。いいですかつつたたんつたん、つつたたんつたんです。あのバツのところがうんですからね。つつたたんつたん。はい。これをちょっと C で練習していきましょう。つつ んつったんつつたたんつたんこんな感じですはい淡々と結構いく感じがいいと思いますちょっとこれしばらくやってみましょうかデロップこれ見ながらね 1, 2, 3, こんン・ツー・スリー・フォー・トゥトゥトゥんゥトゥトゥ これはだからエイトビートの中なんですけど、ちょっとこのアクセントだけでちょっと表現しているというところがポイントでございます。で、しかもですね、えー、さっきも、えー、言ったんですけど、これ、あれなんですよ。シャッフルのリズムって書いてあるじゃないですか。シャッフルっていうのはいつも出てくるやつ。普通のリズムはこうです。ワン、ツー、シャッフルは、チャッチャチャッチャチャッチャチャッチャです。あとこのシャッフル感、これがルンルンビートっていう風にガズレで表現している、えー、リズムの取り方でございます。なので、エイトビートと、 ルルンルンビートが混ざこの二つの弾き方なんとなくね、マスターしてこくとすごく、えー、のんびりした感じでできると思います。この弾き方の解説は、ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムいろいろというページがあります。そこからまず8ビートをマスターして、その下の方に行くとルンルンビートっていうね、やつがあります。そこでちょっとリズムの勉強をしてみてください。で、この曲は特にキメもなく、淡々とこの、そのなんかこう、グルーブの中にこう、 一緒に泳いでいるという感じのイメージがいいと思うんですけどやっぱこうねあのハワイのここのね、こう滝がバーッみたいなイメージすると壮大なスケールがそこに虹がかかっているそういうイメージをね頭の中で描くといいと思いますよさあそれでやってみましょう「Somewhere Over the Rainbow」ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます 1, 2, 3, バージョンやってみました。もう心は虹の中そんな感じのイメージですけどこれゆったりねこう本当にねのんびりやるのがポイントで力をね入れてガチャガチャっていう感じがない方がいいと思うんで引く位置も普段よりこっちのネックのね側にこの辺で引いた方が音って柔らかいんででこっちでやるとねちょっとこうアタックが強くなっちゃうんでなんかこうマイルドな丸やの優しいこう。 なんかそんな感じのイメージでできるといいと思います。ゆったりね、ルンルン気分でこう、体もこう、跳ねて、その柔らかさを伝えていきましょう。こういうのがね、また、ちょっとできるように、掴めると、また音楽も楽しくなると思いますので、ぜひ皆さん、楽しんでやってみなさい。ありがとうございます。はい、じゃあ、ガズレレいろんなことやってます。ご案内、これからちょっと、えぇ、ー、させていただき、ご、お時間ある方はご覧になってください。今日はご覧になってくれてありがとうございました。チャンネル登録の方もどっちかな、よろしくお願いします。では、ご案内どうぞ。ありがとうございました。はい、はい、そういうわけで、じゃあ、ガズレレホームページ、ドン ご覧になってください。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけどひとまずあのさらっと お,、えー、お伝えしますとイベント情報ありますはいこちらですドン、えー、6月16日沖縄・那覇6月30日は長野県長野市7月は奈良に この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったり、もう本当にね、盛りだくさんのイベントになっておりますので、ね、もうお一人様でも大歓迎ですからぜひ来てください。え6月16日の沖縄・那覇、前日は、えュン烈堂書店さんで、えー、トークショーサイン会ありますもしご予定あったら、6月15、16、イレチャンでディープに行きましょう。沖縄・那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。ドーン、千人がずれるやっと泳ぎ公園。 アースガーデンというエコロジーのイベントに参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、えー、もうちょっとね、いろんなテーマを決めて、みんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けておいてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しておいてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はカズレレド c もここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先には いいブログ書いてますから「はい、であのリッ i ミュージック の, あの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始5月30日発売です皆さん盛りだくさんで音楽を楽しみましょうやっぱりね音楽聴くよりやろうが楽しいよろしくお願いいたします。